えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、あ、こちらですね。こちらに持ってきましたのが、と、あの、パソコンなんですけれども、えっ、ー、と、まあちょっと、年代としては、だいぶ古くて、10年ぐらい前のパソコンなんですが、まああのー、割と、中の部品がスカスカになっておりますので、ちょっと紹介しやすいかなと思って持ってきました。で、えっ、ー、と、今はこの脇のですね、あのー、 スライサイドパネルをこう外した状態なんですけれども大体皆さんの使っているパソコンというのも多かれ少なかれ、えー、こういう状況になっているのではないかというふうに思いますというわけで、えー、とまずこの中をこうずっと見ていくんですけれども、えー、とこの部分ですねこの中あの中央にファンがある部分なんですけれども実はこの奥側にあの CPU がありますで えー、CPU はですねその、計算によって た, たくさんの電力を使って熱を出しますので、こんな風に機種によってはその冷却用のファンがあのくっついているものがあります。でこれをパカッと外すと、CPU のあの本が現れるんですけれども、 で、実際にこの CPU の形あのはどうなっているかというとこ、こんな感じですね。その実物はこんな感じです。で、ちょっとカメラの前に持ってきますと、まあ、こんな形をしております。だいたい、えっ、ー、と、一辺が5センチメートルぐらいの正方形で、で、裏側は、あの、こんな風に、あの、数百個 の, あのピンがついています。見えるか。ピンがついていて、で、これはだいたい、まあ、あの、データや、 そのアドレスなどの信号をやり取りするという形になっております。それからですね、あと、この CPU の上のところに刺さっているこれがですねあのメモリですね。ちょっと取り出してみますね。レバーを動かして、こんなふうに取り出すことができます。 で、えー、と一応、あの、パソコンのメモリーはいろいろ規格があるんですけれども、その同じ規格の部品を組み合わせて、あの、でに持っているパソコンのメモリーを増やしたり、容量を増やしたりということも、あの、できるようになっております。えっ、ー、と、次にですね、えっ、ー、と、外部記憶装置なんですが、えっ、ー、と、ここでは、その、ハードィスクと呼ばれる、えー ものですね、あの大体、えっとあのまあ、これまでのパソコンでよくつあの使っていると思いますけれども、えっと、こういう形をしております。ところで、このハードディスクの中身ってどうなっているかあの皆さんご存知でしょうか実際に見た人はいますかねふ、えっとまあ、あのハードディスクの中身ってその開ける機会があの少ないと思います。えっと もちろん使っているものっていうのは無理に開けるわけにいかないのであの開けないんですけれどもこれはすでに使い終わったハードディスクなので実際にこの中を開けてみますでそうしますとあの実はこう金属の円盤がこうあの入ってましてでここではそのちょうど2枚入っているのがわかると思うんですけれどもこんなふうにあの実はこの ハードディスクの中では本当にこの円盤が回って高速に回っています。で、どのぐらいの速さで回っているかというと、これはあのハードディスクの規格を見ればわかるんですけれども、だいたい毎秒5000回転とか7000回転とか、それから早いものだと1万回転ぐらいするものもあります。で、そこでですね、その、ここにこういうちょっと突き出た腕のようなものがあるんですが、 こ, こ, にそのこれが磁気ヘッドですねであのハードディスクはその時期であの情報を記憶しますのでこの磁気ヘッドがこのディスクの上を動いて、まあ、あの情報の読み書きを行っているということです。 それからと、今紹介したのは、よくデスクトップと呼ばれるその、まあ、こういう机の上に置いて使うパソコンで使っているハードディスクなんですけれども、まあ、ノートパソコン用ですと、このもう少し小さなサイズのものがあります。で、さらに最近は、あのえー、とこのハードディスクに代わってですね、この半導体を使ったあの SSD、ソリッドステートディスクと呼ばれる、 外部記憶装置を使ったパソコンも増えていいると思いますで、えー、と実はここで持ってきたですねハードディスクは容量が 40GB なんですけれども隣の SSD はあの 240GB の容量がありましてま あ, あのこの小ささなんですがあのハードディスクの、えー、6個分の容量が入るというような形で最近はその集積度も増えて情報の集積度も増えております。 それから あ, と, あの、えー、と、外部記憶装置であのよく目にするのは、まあ、ちょっと最近疲れるかどうかわかるんないですがあの、DVD ドライブですね。まあ、CD だったり DVD をかけるのドライブっていうのもありまして、でこれはあのデスクトップのパソコンに内蔵する用途のものなんですが、あのまあ、携帯用のものもあります。 あ と,、えー、と、外部記憶装置で皆さんよく使っていると思うのが、例えばこの SD カードですね。SD カードだったり、この USB の, あのメモリだったりしますね。ちなみにこのメモリは、あの実は点キーであの暗証番号をつけて、中身を暗号化する機能もあったりします。で、えー で今はですね、まあ、SD や USB のメモリなんかよく使っていると思うんですが、先ほど紹介したこのフロッピーディスクなんかのこういうものです。えっ、ー、と、プラスチック の, あの製品でして、で、えっ、ー、と、本当はここを普段は開けないようになっているんですが、あのここにシャッターがついていて、このシャッターを開けるとこう中に何かが入っています。この何かというのは実はあの丸い円盤なんですね、やっぱり。で まあ、プラスチック状の円盤なんですけれどもあのここに先ほどのハードディスクと同じような原理であの時期であの情報を記録しますでちなみにこのフロッピーのですね容量が い,、えー、といくつだったかっていうと約1メガバイトですねえっ、ー、と1メガバイトですえっ、ー、と皆さんよく使ってる今の USB メモリって1ギガバイトとか2ギガバイトとか言ってると思うんですけれども 1GB ってだいたい 1MB の1000倍ですからねそうすると皆さんが普通に使っている USB メモリーっていうのはこのフロッピーの1000枚分の容量が入っているということになりますフロッピー1000枚って実際に集めたことないのでどのぐらいの体積になるかよく知らないんですけれどもとりあえずすごくかさばりそうなことは確かですであとあの昔はですねこういう形のフロッピーも使われておりましたで 僕はこの時代は知ってるんですけれどもこの時代はさすがに あ, のあんまり使った機会がありませんでこれもこれはあ の, あの大きさで区別されていて小さい方が 3.5 インチ直径ですあの直径かな、うん、3.5 インチそれからこちらが5インチと呼ばれるフロッピーでしたでこの5インチのフロッピーディスクには 3.5 インチフロッピーのようなこういうシャッターすらなくてですねこうその気になればこうあの情報をう たくさんできるかどうかからないですけどもまあこういう形でこうあの記録面がむき出しになっているようなディスクもありました。であとあのやっぱりこれ20年前にちょっと使われてたんですけれどもこれはあの光磁気ディスクと呼ばれるえっ、ー、と記憶装置で MO と呼ばれても呼ばれておりました。でこれはの記憶容量が1枚あのここに書いてますが230メガバイトとなっておりまして。 だいたい200メガバイトから600メガバイトの記憶容量を持っておりました。ですので、まあ今のように USB メモリが普及するま前はあの、この MO がわりとあの記憶容量が大きかったので、あのそこそこ使、そこそこまあ使われていたのではないかと思います。えということで、えっ、ー、とだいたいそのコンピューターのですね、いろんなあの装置を紹介してまいりました。